えっと、赤い方が本さんです。はい、で青い方が、えー、正しい方丸してる方ですね。えー、であえて一緒に書いてみました重ねて。まあ、うん、私が聞いて本さんの声を聞いて書いてるので、まあ、多少もしかしたらちょっとずれがあるかもしれないんですけど、うん、こんな風に聞こえてますよっていう感じです。はいはい、で今日は給食料理の仕事28日。 会社、丸い形、食堂に、かぼちゃ、コオロギ。これだけちょっと書いてみました。はい、で、えーとーまあ、コオロギとかうーんと何回か出てくる言葉は、うん、時々正しく発音できてて時々ちょっとずれてるみたいなちょっとばらつきがありました。1、はいはい、つ目給食からちょっと見てみますね。 はいえー、この今回「給食」という言葉がたくさん出てきたんですけど、うんえー、赤い字を読んでみると「給食」っていう感じです。なので、えー、正しくは「給」が少し下がってあとは上に上がります。給給給給給給食、うん、給食給食給食給食食 給食、うん、で、えー、次、料理の仕事、えー。ちょっと本さんのところ読むと私よくちょっと間違えそうなので正しいところだけ読んでいきますね、はいはい。料理と下がるので料理の仕事っていうふうに上がります。料理の仕事、うん、料理の仕事。 そうです料理の仕事、はい、あの仕事がいつもあの仕事っていうふうにちょっと極端に言うとね仕事っていうふうになっていたので仕事っていうふうに読んでくださいはい仕事3つ目仕事、うん、3つ目が28日、うん、28日です、ね、そう20ってなりますよ、ね、28日 で多分読んでたんですけど「二十八日」「八日」はいはい「私はいつも二十二十って間違いますね」「二十二十」「二十」うん「二、あ、十、のー」「二十」「二極端に二十」って下がりすぎるとちょっと、あのー、どっちかっいうと関西弁に近くなりすぎちゃうんですけどはい。うんでも「二十八日」ってなるとちょっとこう聞き慣れないですね。 はい。二十八日。二十八日。うん。ザ、と言えば、二、う、十、ん、三十、四十、10だったら、うん。二とか一とか三とか、ちょっと上がって、十は下がるという。あ、そうですね。うん。ということですね。はい、分かった。二十、20、六十、八十。オッケー。うん OK? です、はいはい、例えば、えー、今30歳ですとかだったら30ってなるので、うん、30歳ですとは言わないですね。うん30歳ですね。うん、まあなんか音聞くとあの音程のないようなまっすぐの感じですけどね。はい、難しいですねここはね<笑>、えー。会社。会社これな多分何回も<笑><あの>。<笑> 全文が何だったかな会社、なんとかの会社、あ、徳島県の会社って、こういうなんか文になると、あの徳島県の会社っていうふうに な, らなってしまうんですねうん。会社。会社。会社。会社。会, 会, 会, 社, 会社。うん。で、えー、ここ3つ目、あ、3つ目、さここ次ですね。 丸い形っていうのすごくあのー、難しくなかったですかはい丸い丸い形うん丸い形本さんのは多分丸い形っていう感じ、うん、<笑>だったんですけど丸い形、ね、丸い形丸い形は い, 丸い形丸い形、うん 丸い形はい。で、えー、し食堂に。食堂に。これ、食堂ってなってたので、食堂食堂に。食堂に。うに。ん。あの食べるところですね、食堂食堂に。うん。えに。え、かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃってなってました。かぼちゃ。あ、かぼちゃ。 うん、これ、コオロギ、今回たくさん出てくるんですけど、えー、最初の方合ってて、最後の方がコオロギっていうふうになってたので、コオロギ。コオロギ。コオロギ。コオロギ。ちょっと書くの難しかったです。これ、ギが少し上がってるのかなコオロギではないので、コオロギ。<笑><笑>少し上がります。コオロギ。まあ、とりあえず、コがね、上がるっていうふうに意識してください。上からもう一回読んでみましょうか。はい 給 食, 給食料理の仕事と。28日。会社。会社、丸い形丸い形食堂に、食堂に。かぼちゃ。かぼちゃ コオロギ。コオロギ。うん。オッケーです。コオロギ。